どうも、自称イケメンです。今回は昨日のね、7月21日のアップデートで追加された絶望のネクスエアリオに関する情報をまとめたので、ちょっと動画で紹介していこうと思います。絶望のネクスエアリオは他のギガンティクスエネミーと同じで天候が雷雨の時に南エアリオに出現します。 南エアリオは今まで絶望のオルグが出現していましたがネクスエアリオが代わりに出現するようになっています他のギガンティクスエネミーと同じく火力面でかなり強化が行われておりモーションはローレンのネクスエアリオとさほど変わりませんが火力は桁違いのものになっていますシーズンイベント中ということもあり弱点属性が氷から雷に変更されていますシーズンポイントも500ではありますが手に入れることができます 皆さんが一番気になるであろうドロップ品についてなんですけど他のギガンティックスエネミーは3種類の武器がドロップするようになっていますなんですけど絶望のネクスエアリオは6種類の武器とジオンとアーマー全てがドロップするみたいですねしかしドロップ品に神秘のアイテムなどはないようで絶望のネクスエアリオ討伐の明確なメリットは今のところは武器が全種類出るこれだけです ちなみに昨日から集会を続けてる僕なんですけどまだね東テクニック1以外いいもの登録しておりません腕試しやストーラーがシリーズ根本狙ってる方はぜひ挑んでみてはいかがでしょうかこの動画が良かったらチャンネル登録ベルマークの通知登録の方もよろしくお願いします次の動画でお会いしましょうそれでは